神宮寺勇太25の3人が脱退し、ジャニーズ事務所からも脱退、岸の宮城退場、スルキ NG& ヌ・ジー・アピス。5人の金プリとして最初で最後となる4月19日発売のベストアルバム、ミスター5・ゴに大注目が集まっているが、新曲、ビューティフル・フラワーの告知方法が大いに話題を集めている。 Beautiful Flower フフのレコーディング風景が4月11日にキンプリの公式 YouTube チャンネルで公開されました。告知はグループの公式ツイッターで行われたんですが、その方法がファンの気持ちをわかっている。と盛り上がっているんです。女性誌ライター。キンプリの公式ツイッターでは、 11日の午前7時30分に、今夜、という一言と、ビューティフルフラワーの楽譜がちらっと映っている画像を掲載し、ファンの期待を煽っていた。そして19時50分に、そのツイッターが更新されたのだが、内容は新曲の発表ではなかったのだ。ごめん。仕事で2時間遅れそう。でも2時間なんて163億秒と比べたら一瞬だよね。 と、まるで待ち合わせに遅刻する彼氏のようなメッセージが投稿されたのだ。ちなみに、163億秒という数字は、キンプリの楽曲、月読みのミュージックビデオの再生数に由来すると考えられる。 2分43秒の同局はファンの熱意が集結し、公式 YouTube チャンネルの再生数が1億回を突破したが、2分43秒米印163秒 ×1 億イコール163億秒というわけだ。この日の金プリは岸さんが20時から22時少し前にかけてバラエティ番組有吉クイズテレビ朝日系に出演していました。 ファンがツイッターに切られることなく岸さんの出演を応援してほしいという配慮を彼氏風のメッセージにしたいきなは辛いと言えそうですね。全能。四角タコのラジオ妨害を反省このツイートに金プリファンは大喜び。ねえ絶対20時からの岸さんのテレビ公式忘れてたわらわら M 可愛すぎるしっかり岸さんの見て視聴率に貢献してから見るねわらわら小可愛い彼氏、かよ。 マジで彼氏からみたいな文章、ありがとう全然大丈夫待ってる。簡単仕事なら無理しないで大丈夫だから私も仕事から帰ってきたばっかだしちゃんと忘れずに連絡、ありがとう。といった声が SNS に多く寄せられている。 キンプリのツイッターは、先日長瀬連さん24の冠無理ラジオ番組 k n g ボ p ス長瀬角のレイディー・オー・ゴーデン、通称、ニワラジ文化放送の放送中の時間帯に更新をして告知を行い、ファンを怒らせてしまったことがありました。それを反省したのかもしれませんね。前での女性誌ライター。 3人の脱退が近づく中、メンバーの近況が多く登場する、にわラジは、ファンが集中して楽しみたいコンテンツだ。 しかし、金プリの公式ツイッターは、3月9日に長瀬の主演映画、法廷遊戯のにおわせ告知、3月16日には、月読みの MV が公式 YouTube チャンネルで累計1億回再生を突破したお礼のツイートを、にわらじ放送中に行い、ファンの不評を買ってしまったのだ。 三人の脱退がもう少しに迫っているというデリケートな時期だけにツイッターの扱いにささか配慮にかける部分はあったと言えそうです。それだけに、今回のツイートのやり方を見ていると、運営側も真摯にファンの声を受け止め、真剣に考えてくれているんだなと嬉しくなるファンも多いでしょうね。信頼を取り戻せたのではないでしょうか。全道 公式ツイッターがお名変調に成功したと言えそうなキンプリ。平野騎士、神宮寺が脱退する5月22日まで、メンバーそしてスタッフが一枚岩になって走り抜けることができるか。四角、包み込むような優しい歌声、キンプリ5人、それぞれの思いと温かさが目と耳から伝わるレコーディング風景、歌唱力はもちろんのこと、穏やかな表情で歌い上げるキンプリたち。